皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月29日、毎週もらえる勇気の奇跡15個を使ってゲットした、うつしおの箱を開封する動画になっております。ガチャ開封動画はアクセス爆上げだと聞きましたので、しょうこりもなくやっております。ちなみに、真相の迷宮は、開墾の祖のレベル30を周回しています。 そして、ここで出たブルーオーブなどの各種オーブは、古代都市832丁目6番地のモーモンバザーで販売もしております。旅人バザーの相場よりも安めに設定していますので、水やりのついでに覗いてみると、世界ランクが上がるかもしれません。b r 真相の迷宮は究極的には写しおの極箱プラスのみを狙って周回するコンテンツになるとは思うのですが銅箱や銀箱からも割といいアイテムがもらえたりするので道中の箱はぶっちゃけ極箱と金銀銅だけでいいんじゃないかという気がしています道中の竜箱と天箱って勇気の輝きを消費してまで拾う意味はないんじゃないかなって思ったりしてますなんて喋っていたらそろそろ箱の開封も終わりに近づきました やはり本格的に奇跡のベルトだけを狙うなら、金箱以上を積極的に拾うべきという感じですね。開封が終わったので、奇跡のベルトを扉に捧げに行きましょう。今は封印の砂を増やして、効果を封印していく作業になっていますので、目覚めの秘跡を使えるだけ使っていきます。その様子は時間の関係でカットします。 どのベルトをどの基準で残していくかについてですが今の私はプラス5以外のベルトは不要なんじゃないかというスーパー断捨離モードに入っちゃってますなのでこの動画でもプラス4以下のベルトは悩むことなく扉に捧げていますさて1つ目のプラス5のベルトです今流行りの怪人系にダメージの効果がついてますがプラス 9% でちょっと惜しいのとその他の効果も最高値というわけではないのでまあ残しておく意味はないですね ぽいです。本日2つ目のプラス5のベルトですこれもなかなか良い線をついている感じはするのですが突き抜けたものがある感じはしないのでこれも残しておく意味はないですねぽいですさてこの後封印効果の剪定作業に入るのですが時間も長くなってきましたのでそれは明日の動画に回しましょうというわけで今回の動画は以上で終了ですチャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので